ブラ。中はダメだよ。なんか重いな。え？何？この展開。他にどんなメニューがあるんですか？中はダメ？はーい、三十分延長で。なんか飲む？ ダメ